1回目、隊てて、てまいてでお送りさせていただきますご声援よろしくお願いしま す, ししますそれでは1曲目「よさこいの星」という曲をお送りしたいと思いますとても楽しい曲なのでぜひ皆さんも手拍子一緒にしながら楽しんでくださいご覧くださいよさこいの星です 構えはい皆さん元気ですか よさこいですイエーイ地球全体よさこいよさこいイエーイ踊るはほホと見るはホ同じアホまで踊れな毎日お疲れサラリーマン傘のドルフより踊り腰パンにちゃんパツつあげて夜更ふかしやめて笑顔で 「母ちゃんサンド」「兄ちゃんヒップ 乗ったら止まらないヤンキー魂が出てたまるか陽気な人たちイタリアンダンスは俺らの一の世界の始まりアフリカン太鼓のリズムにライオンも踊る世界に負けるなジャパニーズ藤山とみるもやれそらアジアに 「ちっちゃい笑顔」「ヤンキーパラはガレでにり」 えー、ありがとうございます。